<笑>寒くて暑い待って待ってもう深い、急に深い待って待って急に深い<笑><笑><笑>はい、皆さんおはようございます本日はですね私が大好きな農湯にやってきましたこちらは群馬県のしりやき温泉です雪なんですよまだ夜が明けてない寒いし、眠い今日はですね混浴の仲間が来てますので 皆さんと一緒にがおじるして、減っていきたいと思います。す、は、ごいコーナ今日やってるっはい、着替え完了です。あったかあい。暑 い, い。暑 い, い。暑いです。寒い。て暑い。寒くて暑い。ね<笑>。前来た時より全然暖かい。あ、今日上が凍っちゃってるから、水が落ちてこなくて。あ、そういうことなのか。 こんな感じです。36。0度絶景です。えー、尻焼き温泉はですね。浴衣が湧いてくるので、暑くてお尻が焼けるっていう意味があって尻焼き温泉らしいですよ。で、ただ2通りあるらしくて、その暑いから尻が焼けるっていうのと、あと滑るから。 お尻をついついて状態で歩くから尻が焼けるっていうのと二通りう、はい、家みたいですよ観光だけです、ね、気持ちいいあっち側行きましたこっち側行きましたよ嘘どんなえっ、ー、と穴が開いてる場所があってそこは160以上軽くあるんでああ危ないんだあのピンクのこのマット使って 探探探検、検検します。持っっっっっっっっって、てててて。ててて、てあ、あ、あ、凍ってるる<笑>。泳泳げるんだったら全全然然大丈夫。な気持ちいい、れは い, いわ。い。ですよ、ね。待待もう深深急にはどこ 本来流れてきてるはずの水たちはどこに行ったんですかダムにまってダム放流するとも う, こう全部入れなくなっちゃう<笑>あタイミングで放流の時来ちゃうと入れないあ入れなかった時あります2回ぐらいあ僕も2回ぐらい<笑><笑>それがダムの時かあっ転ぶ転ぶもっとく。<笑> 地面に手をつくぐらいの生き尻焼きなんでね<笑>あ、本当にお尻焼けちゃうあ、お尻をすると苔でちょっと汚れるなるほど、で<笑>もう本当尻焼きのプロですね<笑><笑> この辺から深くなります、はあ、行きますバイバイいってらっしゃい<音声>待って深い深い、ここ深いこ<音声>んな感じでボ コ, ボコボコボコボコ下から湧いてるのがフィリヤキ温泉ですこ湧いてるところに行くか暑いので気をつけてくださいね きましたー設計すごくないですか、はあ、ということで、えー、見て凍ってるやばいはいということでですね茂き温泉堪能しました日が昇ってきたので 次は草津に移動したいと思いますやばいな髪の毛、えー、大好きな温泉を回っていきたいと思いますよしということで到着しました西の河原露天風呂ですタイの入り口ですねいっぱい温泉があるところを通って上を抜けて上の露天風呂に向かってます草津が一番好きなので嬉しいこちらが足湯ですね西の河原に向かう途中こっちがの河原足湯 見て、これ全部温泉ですよおいしいここら辺のね川とかで手をつけたり足をつけたりして足湯や手湯している人もたくさんいますねで結構サイノカールとか草津温泉あのお湯強いので手をつけて入てくださいね皆さんが硫黄の香りがするって言ってるんですけどこれあの正式に温泉家らしいことを言うと硫黄の香りではないんですね硫化水素の香りです イオン性の中には硫黄成分と硫化水素成分があって硫化水素の方の香りがこの皆さんが言ってる硫黄の匂い卵が腐ったようなってやつですねいい匂いなんですけどね私病気したんですねキャスルマン病っていうまあどっかの YouTube でも言ってたりするんですけど手術して一応取って治ったんですけどやっと2019年からなんかに難病指定されたような病気でなかなか先生もいなくて。 まあ、取って大丈夫な方だったんですけど、取った後もずっと腰痛が治らなくて苦しんでたんですけど、それをこの草津の温泉で私は治してるんですね。だから私にとって草津っていうのは切っても切れない、すごい大切な場所だから、この夏はお祭りに参加してみこしかついだりとかしてるんですよ。 サイノカラ温泉の動画は今日は許可とってないので、普通に入っていきます。以前撮った動画を差し込みたいと思います。で、私がその病気直したのも、そのサイノカワラの温泉と、あとホテル1位さんですね。草つのお湯にはすごい力があります。はい。サイノカラ温泉は一人600円かなだったかなで、草津にある唯一誰でも入れる、めちゃくちゃ大きな露天風呂ですね。毎週金曜日だっけ。 えー、私の大好きな紅浴やってます。だから男女込みじゃないとダメだった気もしますけど、よかったら行ってみてください。ということで、到着しますので、行ってきます。 小田原温泉、今出ました。出たら必ずこ、この。飲むヨーグルト、飲んでます。飲んでほしい。ここに来たら、めっちゃ美味しいです。今、うんうんうん、はい、今からですね。私が仲良くしてもらってる草津温泉のダンベっていうお店があるんですけど。鮎とか焼いてるとこなんですけど、そちらに行きたいと思います。 はいってことですね、ダンベイに到着です<笑>ありがとうございますこんな感じですはい。でここのダンベイは私の仲良しの人たちがみんな経営 し, たりしている所なのでぜひ来てくださいダンベイさんでお食事いただきます お, <笑>お店めっちゃ可愛いんですよめっちゃ可愛くないですか イエーイいつも仲良くしてくれてる<笑>優しいしさっきも軽く口を聞いてもらっちゃった優しい人しかいないので<笑>ここは通ってほしいそしてかわいいこんな感じなんか古民家カフェみたいなでここはこっち側がカフェになっててこっち側がご飯食べられるメニューもこんな感じ 昼はじゃんじゃっつり食べれますこんな感じですあっともちゃん来た、うん、ちょうどいいとこにいい<笑>お花のともちゃんです小きがお世話になっるほんで す, <笑>ですめっちゃお世話になってるんですこちらにも<笑>木曜日はともちゃんがいないんでともちゃんに会いたい人は木曜日以外に来たほうがいいです<笑>ということでこちらもご飯食べようはい、そして草津といえばこちらですね 湯畑ですででん湯畑ミルクのこんな感じ癒された断面も行けたしサイド瓦も入れて湯畑も越えて幸せでしたじゃまた草津行きたいと思います楽しかったバイバイ you <laughs>